はい。えっ、ー、と、それではそろそろ時間ということで、まあ、先ほど紹介いただきましたけども、佐藤健太と言います。メンデケンのビデオに言います。で、えっ、ー、と、今日は、のテーマとしては、ジュリアのパッケージ開発2022年版というタイトルでお話をするんですけども、まあ、過去、今、ジュリアというのは結構新しい言語で、どんどんどんどんベストプラクティスみたいなのが変遷してきたんですけど、まあ、今年の時点でどういう方法でパッケージングを作るのがいいかっていうのを、まあ、 簡単に説明しようかなというふうに思ってます。まあ、オーバーピュー的なもので、あまり細かいところにどんどんどんどん話していくと、例えば、この設定をどうするとか、この設定はこっちにした方がいいとか、どうとかっていう話はあんまりせずに、まあ、1から10まで薄くやるっていくっていうか、広く浅くやって話をしていこうかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、スライドを後で公開しますので、えー、まあ、もちろんこの発表も録画されていると思うんですけど、まあ、後で見ていただければいいかなというふうに思います。 で、えっと、今日想定される環境としては、ジ ュ, ジュリア 1.6 以降の比較的新しい環境をこの今日の話では想定しています。というのは、このジュリア 1.6 っていうのは2010 2021年3月ぐらいかな、去年に、えー、とリリースされて、で、ジュリア 1.6 っていうのはロングタームサポート、LTS というものになっていて、向こう数年はメンテナンスされるということが約束されています。比較的長い間メンテナンスされるということですね。 で、以前の LTS、ロングタイムサポートである j u リ i a 1 0前回は j u リ i a 1 0だったんですが、その j u リ i a 1 0から 1.5 まではもう既に退役してサポートがされていないので、でこれから j u ュ i a を使うとか、今使って JURIA を使っているっていう方は、まあ、j u ュ i a 1 0から 1.5 はやめて、まあ、j u ュ i a 1 6以降、で、今最新であれば j u リ i a 1 7なので、1.7 を使うというふうになことを推奨します。 で、64bit の Intel AMD CPU の話しかしません。32bit の CPU はもう手に入れづらいですし、まあ、Apple の Arm CPU、Apple M1 とかのもちょっと手元にないので、その辺にどうなってるのかっていう最新の事情みたいなのはちょっとお話できないっていう感じになります。ただし、この想定してない環境においても基本的な話はまた同じなので、まあ、あまり気にしなくていいかなというふうに思っています。もし何か聞き取れないとか、スライドが進んでないとかあったら、すぐ教えてください。 で、まずはパッケージっていうものは、ジュリアのパッケージっていうのはどういうものかっていうものを簡単に説明します。パッケージっていうのは、えー、と非常に大まかに言えばパッケージ構造を取ったもの、ちょっとトートロジーっぽいんですけど、まあそういうことになります。ジュリアのパッケージにはその特徴的な構造があります。これに関してはすぐ後で述べます。で、ジュリアのパッケージマネージャーに pkg.jl、これも後で述べますが、この pkg.jl っていうパッケージマネージャーは特定の構造を取った ものっていうものを想定しております。なんかコンフィギュレーションファイルがあって、このパッケージはこういう構造を取りますよとか、そういうことをするんじゃなくて、もう、あらかじめのジリアのパッケージは形がカチッとある程度決まっていてで、その、そこにファイルを配置していくっていうような作り方をするにしますで。パッケージのディレクトリーは、主としてこう Git レポジトリとして管理するのが普通です。皆さん、もうジリアのユーザーっていうのはみんな基本的に Git を使っていて、 まあ Git うのはもしかしたらご存知ない方、ちょっと調べていただきたいんですけども、ソフトウェアのバージョンとかを管理するんですね。で、Git を使っていて、で、そのホスティングにはその GitHub というサービスを使っています。まあ、GitLab などでも使え る, るんですけども、GitHub が圧倒的に多いと思います。Julia のパッケージに言及するときは、このスタイルでは、この s e t g j l というものをつけてパッケージ名に言及します。例えば pkg.jl というのもこの .jl が付いているので、これはパッケージの一つです。 パッケージマネージャーもパッケージっていうことですね。で、えっ、ー、と、これが典型的なジュリアのパッケージの構造です。で、まあ、このツリーで示されているとおりなんですけども、えっ、ー、と、まあ上から順にこうドキュメントっていうもの、ドックスというディレクトリがあって、そこにドキュメントのファイルが入っていると。で、ライセンスファイルがある、プロジェクトファイルがある、リドミファイルがある、ソースコードがある、テストがあるみたいな感じになっていて、まあ、ドキュメントとソースコードのテストはそれぞれドックス、SRC、 テストというディレクトリの中にファイルが収められることになっています。ここに書いてある通りですね。で、これ以外、これらのディレクトリ以外にももちろん他のディレクトリがあることもあるんですが、基本はこの3つです。で、えっ、ー、と、それ以外にもいくつかファイルがあって、先,、まあ、先ほどもちょっと名前言いましたけども、まあ、ライセンスファイルというファイル、あとはプロジェクトファイルという、これに関しては非常に重要なので、後でまた詳しく説明します。あとはリードミーファイルという、 ファイルがありますこれが大体の外形ですね。でまあ、これ、私の作ったパッケージの構造から取ってきたんですけども、最近ちょっとこう更新したので、ちょっとファイルがこのスライド作ったときと違うんですけども、まあ、構造は全く一緒です。でまずは、先ほど言ったプロジェクト t o m っと書いてあるプロジェクトファイルに関して説明します。プロジェクト .toml という名前のファイルは、これはこう えっ、ー、と、これは、これは、プロジェクトファイルと私がこう呼んでいるのは、project.toml という名前が付けられたファイルのことで、パッケージに関するメタ情報を管理するのが主なこのファイルの目的です。プロジェクト以外、パッケージ以外でも使うことはあるんですけども、まあ、メインはこういうようなパッケージのメタ情報を管理するということがよく、場面でよく使われます。 例えばパッケージ名であったり、パッケージのバージョンであったり、UUID であったり、依存パッケージなどの情報は記述されています。ちなみに UUID っていうのはパッケージの真の識別値のことで、そのパッケージ名は UUID っていう変な ID の別名になってるだけなんですけども、まあそれはちょっとあんまり大事じゃないので、まここであと簡単に飛ばします。 でこのプロジェクト t o m っというのは、まあ、この設備時から、図書館長子から分かるように t o m という形式で書かれていて、この t o m っというのはまあ人間が読み書きしやすいような JSON みたいなフォーマットです。でプロジェクト t o m は先ほどちょっと言ったように、えー、パッケージ以外の j u l i a プロジェクトでも使えます。例えば、j u l i a を使ったこうデータ解析などのアプリケーションを作るとか、まあ、そういうんですかね、えー、パッケージ以外のところで、この ソフトウェア、アプリケーション、ジュリアのアプリケーションにはこ う, こういうパッケージが必要ですよとか、そういったものを、えー、と記述したいとき、設定したいときに、プロジェクトファイル、プロジェクトド t ト o m ルという名前のファイルを使います。で、プロジェクトド t ト o m ルには次になるマニフェストファイルっていうものがあって、まあこれは後述しますけども、これを使って、これそのマニフェストファイルを使って、ジュリアの環境、 例えばパッケージをどれをインストールするとか、どのバージョンをインストールするとか、具体的にすに具体的な情報というものを記録して、マニフェストファイルに記録しておいて、それを固定するっていうことができます。ファイルに固定するということですね。これらに関してはもっと以降で段階的に説明します。パッケージ公開、従業のパッケージ公開までの道のりを非常に大まかに述べると、ここで今日紹介するのは、パッケージの品型というものを作成して、パッケージ開発用の環境、 を有効化して、パッケージの内容を、まあ、もちろんパッケージの中身にソースコードとかを書いたり、ドキュメントを書いたりして、まあ、ソースコード、テスト、ドキュメントを書いて、で、自動化ツール、CI と Bot を使って、Bot を設定して自動化するようにして、最終的に GitHub で公開し、Bot を使ってパッケージを登録するというような流れになっています。まずは一番最初のパッケージのひな型を作成するというところからお話を始めます。 で、パッケージのひな型を作成するには、いやこの pkgtemplates.jl PKG というパッケージを作ります。まあ、先ほど言ったようにパッケージの構造はある程度、まあ、ある程度違う か, かなりカチッとした構造をとっていて、決まった構造をとっていて、その構造っていうものは先ほど言ったように、まあ、えっ、ー、と、docs があって、ソースがあって、テストがあって、みたいな感じで非常に簡単なんですけども、いろいろな周辺ツールをいろいろあれこれ使おうとすると、まあ 自分で例えば MKDL とかディリクテル作って一個一個ファイルを配置していくみたいなことを手でやろうとすると結構意外と複雑で面倒です。の例えばドキュメントの構造をどうするとか、まあ、CI の細かい設定とかっていうものが面倒なのでここでは PKGTemplates.jl を使ってパッケージのひな型を手早く作成するという方法を紹介します。例えばその PKGTemplates がまあ、ではこういうふうにこう えー、なんかテンプレイのこういうふうになパッケージを作りたいですよっていうのを簡単にこうジュリアのコードで記述して、それをこう、ジュリアから呼び出すとパッケージのひな型が作られます。実際に多分やってみるのがいいかなと思うので、ちょっとやってみようかなというふうに今、ターミナルって見えてますかあ、見えてます。はい。で今、ターミナルを使ってえ実際にやってみようかなというふうに思います。 で、Julia を起動して、using PKG templates. で、えこれか。で、今、先ほどのスライドで使って、これを、先ほど実行したのでコピーしておいたんですけど、これを実行しますと。すると、 今、こういうパッケージを、こういうひな形でパッケージを作りますよという情報がここにバーッと出てるんですけど、まあ、これはまあ、一旦置いといて、そんなに詳しく見る必要はなくて、テンプレートができたので、テンプレートを呼び出すということをします。例えば、mypackage というふうに名前を渡すパッケージ名を適当に今、mypackage という名前にしたんですが、これをテンプレートに渡してあげると、何かジュリアのコードが走り出して、今、 パッケージのひな型を生成しているという段階になっています。で、新しいプロジェクトとして、ここになんか、マイパッケージというのが出来上がって、そこになんか、えー、いくか、必要な情報を記録しているみたいなことを今やっていて、で、今、出来上がりました。これで、今、パッケージが完成して、一旦、ゴジリアを抜けて、 えっ、ー、と、ワークスペース、マイパッケージというところに移動して見てみると、もうここはパッケージが今できてるんですね。フリー、フリフリーコマンドで構造を見てみると、こんな風にライセンスファイルがあって、プロジェクトファイルがあって、リドミーがあってみたいな感じで先ほど言ったファイルがもう既にできていて、で、ドックス、ソース、テストの3つのディレクトリもできていると。その中にファイルももう収められているという感じで、これで一丁前の、えー、とパッケージになります。 例えば、えー、Julia を起動して、u s i n g m y p a c k a g だっけ m y パッケージというふうにやると、今もパッケージが読み込まれて、えー、一応、これで完成、まあ。中身何もないんで、今何もできないんですけど、これで完成ということになります。これがここで話していることですね。で、 まあ、pkg テンプレートを使ってまあパッケージのひな型を作成するんですけどもパッケージの管理をどうするのかっていうのはえと先ほどちょっと述べましたけども pkg.jl というえとジュリア標準のパッケージマネージャーを使いますパッケージ管理をディファクトスタンダードでみんなこれを使っていますパ h o ンとかだとなんかパッケージマネージャーとかパッケージ 管理ツールみたいなのがすごくたくさんあって、どれ選べばいいかわかんないみたいなことは結構話を聞くんですけど、ジュリアでは pkg.jl しかなくて、もう事実上これしかなくて、みんなこれを使っています。まあ、大まかに言えば Python の p ーク p みたいなものです。多分もうちょっとこう、機能かなちょっとわかんないですけど、まあ、かなり機能は、かなりの高機能でみんなこれを使って、で、ジュリアでは pkg.jl を使ってパッケージの追加、削除、更新なんかはこれを使って行います。 pkg.jl はどうやって動いているかっていうと、まあ、pkgjulialang.org というところからパッケージの管理情報とかソースコードを取得するようになっていて、で、人間がパッケージを探すときは、ここのサイトにアクセスして、まあ、julia のパッケージを探しましょうという感じになります。pkgjl は r プルから使うことができて、Repl、えー、でこの右カッコですね、右カッのキーを 押すと、パッケージ管理モードっていうものに切り替わって、切り替わりますと。コマンド、切り替わってコマンドが出るようになると。pkg.jl 自体もパッケージなので、まあ、pkg.jl をジュリアのコードとして使うこともできます。まあちょっと、レプルの管理モードだけ後、とでちょこちょこ出てくるので、少し動きを見てみますで。今、ちょうどレプルが立ち上がってるので、ここで、えー、っと、役だ。こう、閉じ括弧ですね。この閉じ括弧を、 押すと、レプルが切り替わったのが、レプルのプロンプトの表示が切り替わったのがわかるかなというふうに思います。ここで例えば、えっと、ステータスっていうコマンドを実行すると、今、えっと、マイパッケージという、先ほど作ったばっかりの空のパッケージがこう今、この環境にインストールされていて、で、その情報はここに記録されてますよみたいな、プロジェクトファイルに記録されてますよっていうことが表示されます。これが、えっと、ジリアの、えっと、 そのパッケージ管理モードです。で、パッケージには、えっ、ー、と、Julia の pkg.jl っていうのを使うと、プロジェクト固有のパッケージ環境というものを構築できます。例えば、その、プロジェクトごとに、あるいはパッケージごとに、このパッケージ開発用の環境というものを作ると、他のプロジェクトとか、他のパッケージとかでこうパッケージの操作をしたときに、例えばパッケージをインストールするとか、 えっ、ー、と、アインストールするとかそういうことをしたときに、他のパッケージ環境に干渉しません。破壊しないし、破壊されないということになります。か個別にそういうふうにプロジェクトごとにパッケージ環境を作っている、やる、えー、作って、まあ、開発するっていうのはジュリアのスタイルです。で、ジュリアでは2つのファイルがこの環境に関する情報を保持しています。1つはその p r o j e c t t o m という、もうここまで何回か出てきますけど、出てきますけど、そのプロジェクトファイルというものがあって、これはメタ、プロジェクトのメタ情報を管理しています。 先ほどもちょっと言及したマニフェストファイルというものがあって、マニフェストトムールっていうのは、具体的な依存パッケージ、非常に細かくですね、えーっと、どのパッケージをこのプロジェクトでは使えますよみたいな情報が書かれているということです。プロジェクト .toml の方は人間が手で編集することがあるんですけども、マニフェスト .toml はジュリアが自動で依存解決とかをして、で、この、こここのマニフェストファイルにその情報を記録しておくので、えー、っと、 人間がこういじることはまずありません。で、アクティベートコマンドでパッケージ環境を有効化するってことができて、どういうことかっていうと、えー、っと、今、えー、っと、もうすでにアクティベートされている状態なのでちょっとあれなんですけど、えー、っと、どうしようかな。例えば、今、using m y パ a パッケージってやっても、えっ、ー、と、エラーが出て、その、さっき作ったマイパッケージを読めないんですね。これなぜかっていうと、今別の環境にいて、パッケージ環境が異なっていて、このデフォルトの環境、アットバージョン 1.7 という、まあ、今 Julia1.7 使ってるので 1.7 って出てるんですけど、その 1.7 というデフォルトの環境にいるので、今、マイパッケージが読めないんですね。なので、アクティベートコマンドを使って、えー えっと、ワークスペース、なんだっけ、ワークスペース、マイパッケージというところに、さっき置いたプロジェクトファイルをこう読み込んで、この環境を有効化 し, しましょうとすると、このレプルのここが、環境の名前が変わって、今、マイパッケージという環境になりましたで、今、環境が変わったので、今度は、using マイパッケージというふうに、あ、えー、っと、ステータスを見ておくと、今、マイパッケージが、 読める状態になっているんで、my パッケージというすると、今度はエラーにならずに、パッケージを読み込めたということになります。こんな感じでパッケージの切り替え、パッケージの環境っていうものを、アクティベートコマンドっていうのを使って切り替えることができます。まあ、これ今デモンストレートしました通りですね。パッケージ環境を切り替えられますと。 で、アナロジーとしては、こう、CD コマンドでディレクトリーを移動するみたいな感じで、プロジェクトごとに、こう、あるプロジェクトの開発をしたいときは、こう、アクティベートコマンドで、えその環境を有効化するっていうのは、これは、まあ、ディレクトリーに移動する、プロジェクトのディレクトリーに移動するみたいなのと、ほとんど同じような、概念的には同じような感じです。で、pkg.jl を使った、えっと、レプルでのパッケージ管理としては、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、まあ、セータスっていうコマンドがあって、セーダ、状態を表示するみたいなことが、 できますこれはちょっとさっきと環境と違いますけれども、いくつかパッケージが入っていると。で、アクティペイドコマンドを使って、今のプロジェクトの環境を有効化して、で、例えばそ の, パそのプロジェクトでなんかディスタンスーズとかっていうパッケージが必要だったら、アドパコマンドでパッケージ環境にその必要なパッケージをインストールしますと。で、またステータスで見ると、そのディスタンスーズが追加されてるみたいな感じですね。 で、今、こう、一番最初のステータスと一番最後のステータスでは、こう、別の環境を見ているので、まあ、異なるパッケージのセットっていうものがインストールされているっていうことに、えー、注意してください。まあ、これもちょっとやってみますか。えー、っと、今、m y パッケージ g が融合されているので、addddistances とかっていう distances.jl というパッケージがあるんですけど、まあ、距離を計算するパッケージですね。それを今、add すると、 あ、アドすると、そのいろいろな必要なパッケージが全部インストールされて、今、ステータスを実行すれば、まあ、マイパッケージに加えて、ディスタンスイズっていうものが追加されるようになりました。これで、この、今、マイパッケージで、で、このディスタンスイズが使えるようになっていますで。パッケージ環境の切り替えのティップスとして、 えっ、ー、と、アクティベートコマンドっていうのは、先ほど言ったように簡単にレプルから実行できるんですけど、まあ毎、何度も何度もやってると非常にめんどくさいです。で、スクリプトファイルなどを実行するときは、そもそもレプルを起動できないので、このアクティベートコマンドは実行できませんと。その解決方法として一つは、この、ハイフンプロジェクトオプションを使うという方法です。でこのジュリアのコマンドは、このプロジェクトっていうオプションを指定することで、環境の位置を指定できます。例えば、えっ、ー、と、例だけーーと、ジュリア プロジェクト、えー、っと、イコール、ワークスペース、マイパッケージってやると、で、パッケージ管理モードを見ると、もう、この時点で今、マイパッケージがアクティベートしてないのに、最初から有効化されています。こんな感じで、起動順のオプションとして、えー、っと、プロジェクトを渡せば、えー、っと、環境の切り替えができます。 ちなみに特殊なものとして、アットドットというものを指定すると、現在のカレットディレクトリーから親の方に向かってプロジェクトファイルを探すという指示をすることができて、えっ、ー、と、まあ、パッケージ管理をするときなんかは、大体その管理したいパッケージのディレクトリーにいるので、このこいつを指定しておいてあげれば、パッケージは環境が有効化されるというわけです。でも一つの解決方法として、Julia プロジェクトという環境変数を使う方法もあります。 ジュリアコマンドは起動時に、このジュリアプロジェクトという環境変数を呼んで、環境のプロジェクトファイルのある位置を決めます。なので、シェルの設定などで、エクスポートジュリアプロジェクトというふうに書いておくと便利 で, で、実際私はこれを使っていて、えっ、ー、と、ジュリアプロジェクトというふうにを見てみると、まぁ、あ、えっ、ー、と、アットドットというふうに設定されているのが見えるかと思うんですが、このよう指定しておいて、ディレクトリーを 移動すれば勝手にそのパッケージの開発環境が融合されるというふうに立っています。これがまあえっとパッケージに関する基本的な概念の話で、続いてソースコードの話をちょちょっとします、えー。ソースコードファイルは、えっ、ー、と次アのパッケージ開発においては src スラッシュ、src ディレクトリーに設置します。 src にはパッケージ名と同名のファイルを置きます。例えば foo.jl というパッケージを開発するんだったら src スラッシュ foo.jl というファイルがあることになります。そのファイルの中にはパッケージ名と同名のモジュールを定義します。例えば srcfoo.jl なら foo というモジュールのパッュールをこのように設定、定義します。これがソースコードファイルの基本的な配置です。 で、開発をどんどん進めていくと、srcf ファイルがどんどん長くなっていくんですけども。はい。大丈夫ですかなんか今、ちょっと声が聞こえましたけど。続けますね。はい。えっ、ー、と、srcf.jl ファイルが開発していくと長くなるときは、その include 関数というものでファイルを分割します。で、えっ、ー、と、例えばこういうふうなファイルがあって、まあ、この、 今、2個しか関数がないんで、別に長くはないんですが、例えばこれを分割したくなったときは、こういうように、インクルード関数を呼び出して、別の別のファイルをインクルードします。でインクールードってされたファイルされるファイルの方は、こんなふうに分割されるところですね。srcf があって、srcfog と s r c f o が, があって、それぞれこの2つのファイルが最終的にこのモジュールを定義している。 srcfoo.jl の中でインクルードされるという構造になります。このような形で、こう、ファイルを、ソースコードファイルを分割するっていうのが非常に一般的に行われています。で、パッケージをえーっと使う側から見ると、例えば、こう、API 何らかの関数、ほゲという関数をユーザーに使わせたいという時になったときは、このエクスポートっていうものです。 エクスポートでキーワードがあって、これに関数名であったりとか、型名だったりとか、あるいはジュリアであるマクロ名みたいなものを定義し、ここに指定してあげます。そうすると、これは、えっ、ー、と、ユーズングモジュール名をやったときに読み込まれることになって、例えば、今ここでは、えっ、ー、と、モジュールの中、モジュール風の中で、ホゲとフガという二つの関数を定義しているんですが、エクスポートされているのはホゲだけで、使用側から見ると、 ほ、え、げ、ー、っていうものは呼び出せるんですけども、ふがの方はエクスポートされてないので、呼び出せないということになります。ただし、そのパッケージ名、とかモジュール名、正確にはモジュールですが、モジュール名を頭につけてや る, やると、両方とも使えるようになっているので、まあ、エクスポートされてない関数が全く使えないというわけではないということに注意してください、うんで。依存パッケージ、パッケージを開発し て, て、ソースコードをいろいろいじっていくと、まあ 何らかのツールが必要。他のパッケージのツールが必要になるってことがあると思うんですけども、それを依存パッケージとして追加することができます。で、それには、えっ、ー、と、実際やった方が早いかなと思うんですけど、まあ、ここにちょっと説明しましたんですが、えっ、ー、と、ワークスペース、マイパッケージに行って、で、なんだ、なんか更新されてるの。あ、さっきアドしちゃったのか。えー、さっきアドしちゃった。さっきデモンストレーションした通りなんですけど、まあ、もう一回一応やっておくと、 パッケージの環境を有効化して、a d d d ス i s t a n c e s っていうのをやると、まあ、今もうでに入っているので何も起きないんですが、そのダウンロードが始まってパッケージがインストールされるんです、ね。この環境にインストールされます。で、それが、えぇ、ー、p r o j e c t s u m m というに記録されていて、depth っていうのがこの dependency ンンの略で依存パッケージのことを指すんですが、今さっき a d d d ス i s t a n c e s いうのをやったので、distances を 使いますよっていうことが、ここに記録されます。なので、この my パッケージを使うときに、この distances というパッケージを使うことができるようになります。ですね。えっ、ー、と、微妙配しとか。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、my パッケージを開いて、まあ、こうひな形なので何もないんですけど、usingdistances とかして、えー ちょっと待ってくださいね。日本語が E ボードなんで、普段使ってるのと違がちょっと操作がうまくいかないんですけど、using my package というふうに呼び出すと、えっ、ー、と、my package に、package の中にディスタンスがあって、まあ、s t a n c e という関数が呼べるようになっています。こんな形で、さっき使った add", add コマンドを使って、えっ、ー、と、 欲しいパッケージをプロジェクトに記録しておいて、で、そのパッケージの依存パッケージとすることができるということになります。で、これはソースコードに関してはそうなんですけども、テストやドキュメントでもそれぞれテストで使いたいパッケージとか、まあ、ドキュメントの生成に使いたいパッケージとかがあるんですが、それはそれぞれこうテストプロジェクトとかドックスプロジェクトみたいな感じで、それぞれのディレクトリのプロジェクトファイルに置くことになっています。なので、えっ、ー、と、 パッケージの実行自体に必要がないテストファイルとかテストパッケージとかドキュメントパッケージとかは別々のところに入れてください。で、ソースコードの話はこんなもんでしてテストの方の話をしていきます。テストっていうのは、えー、とパッケージを動かするにはテストがほとんど必須であって、まあ、テストのパッケージが期待どおりに動作するかをチェックするものです。で、パッケージを登録するときはテストがパスする必要がま あ, あって、おそらく誰か見ている。 で、テストにはそれぞれ様々なレベルがあって、ここでは単体テストっていうものを使う、いい意味してるんですが、ジュリアの更新がパッケージを破壊しないかどうかをテストでチェックされていて、例えばジュリアの開発だというのは、ジュリア自体がパッケージのエコシステムを破壊化しないかい PKG e v ルという仕組みでずっと監視していて、まあ、テストをちゃんと書いてあげれば、勝手にジュリアに自分のパッケージが壊されたみたいなことがなくなるな、少なくなるかなというふうに思います。で、テストファイルは、えっ、ー、と、ソースは そうスコこドはソースだったんですけど、テストファイルはテストをディレクトリーに設置します。で、で、テストランテスト .jl というファイルがその中にあって、そこはテストのエントリーポイントになっています。で、テスト自体を記述するには、そのテスト .jl というパッケージがあって、これはジリアの標準パッケージなんですけども、なのでインストールする必要はないんですけど、テスト用のパッケージがあって、これを使います。公式のマニュアルはここにあるので、あと詳しくはこちらを見ていただきたいんですけども、 基本的、基本的な機能としては3つのマクロがあって、アットテストっていうマクロと、えっ、ー、と、テストスローズっていう、アットテストスローズっていうマクロと、アットテストセットっていう3つのマクロがあります。で、1個目のやつは、えっ、ー、と、このアットテストっていうマクロにテストしたい式を与えて、与えると、それが true になるか、その式を強化すると true になるかっていうのをチェックします。テストスローズっていうのは、例えば、こう、えっ、ー、と、不正の値を与えたときに、 その関数がちゃんと例外を投げるかみたいなものをチェックしたいときに使うんですけども、まあ、式を評価するとその目的の例外を投げるかっていうものをチェックしますで。テストセットっていうのはこれらのテスト項目、テストとかテストセットっていう2つの項目をグループ化するのに使います。で、テストの実行にはこれ、これまた PKG のテストコマンドっていうものを使います。まあ、実際簡単なテストを書いてみようとするとこんな感じになって、今例えば F というパッケージをテストしたいとしますと。で、テストっていうパッケージも読み込んでおいて、 えー、っと、テスト項目として、このテストというところに、テストというマクロを使って、いくつかのテスト項目をこう書いてあげると。で、例外のテストもチェックすると。例えば、この1個前のこれだったら、ホゲ2っていう、ほげという関数に2という値を与えると、4という値を返しますよっていう部分をチェックするのに対して、このこっちのテストスローは、例えば負の値を与えると、まあ、エラー、ね、ドメインエラーという例外に投げますよっていうことをチェックするみたいなことが、ここで。 記述されていることです。詳しくはドキュメントの方を見てください。で、それらのテスト項目をテストセットというマクロを使ってこうまとめているということですね。そうすると表示が見やすくなるということで、みんなこれを使っています。まあ、こんな感じでテストというのは記述します。でテストの実行自体には PKG のテストコマンドを実行できますで。ランテストのスクリプトを実行するよりもいろいろ楽ですで。テストの実行を基準としては 手順としてはいつものように、えっ、ー、と、ディレクトリでパッケージの開発環境を有効化して、レプルでか、レプルの管理モードに移行して、テストコマンドを実行しますという感じですね。例えば、えっ、ー、と、今、テスト何もないはずなので、今、テストのランテストという中身を見てるんですけども、テスト今何もないので、大したことは起きないんですけど、まあ、実行のやり方だけ見ていくと、今、パッケージ管理モードにこう、 閉じる括弧のキーを押して移行して、で、テストというコマンドをここで実行してあげると、今なんかいろいろおじゃがち ゃ, ゃ中で依存解決とかして、で、まあ、今テストがないので何も出ませんけど、ノーテストって出てますけど、一応テストが実、これで実行されたということになります。テストコマンドを打つだけですね。これでテストが実行されるので、えー、非常に便利ですと。これはテストの実行の仕方です 今度はドキュメントの話をしますである程度ドキュメントが、ある程度のドキュメントがなければパッケージとしては認められないと思っていて、でドキュメントの書き方としてはドックストリングというソースコード 中, ソースコード中に記述するドキュメントというものがあるのと、えー、それ以外のドキュメントがあります。でソースコード中にこの3つのクオーテーションのマークで囲ったのがその ドックテストっていうもので、まあ、Python にもあるので、同じ似たものがあるので、Python に使っている方は、こう、馴染みがあるかなというふうに思うんですけど、ジリアンにも非常に似たものがあります。関数とかマクロとかデータ型とかモジュールとかいろんなそ名前が付くものに対して、えー、っと、ドキュメントを追加できます。これは実は Repl で読むことができます。で、そのドックストリング以外にもドキュメントがあって、ソースコードの外にドキュメントを記述するときなんかに使います。 パッケージの概要とかチュートリアルとかパッケージ全体にわたる説明。ドックストリングは個々のコンポーネントに対して一個一個ドキュメントをつけるんですけども、それ以外のドキュメントはなんかこう、パッケージ全体の概要とか、チュートリアルをつけるとか、そういったようなオーバービューみたいなものを、えー、と示すときに、このドキュメントを使います。で、このドキュメントはコンパイルして HTML とか PDF にすることができます。ドックストリングの具体例としては、えー、例えばこう Max 関数みたいな実際やってみると、 ハテナキーを、レプリでハテナキーを押すと、えっ、ー、と、ここのレプロンプとかヘルプっていうのに変わって、例えばここでマックスの関数使い方を調べたかったら、マックスっていう、打って表示すると、エンターを押すと、ま、マックス関数の説明ですね、が表示されます。関数の呼び出し方っていうのがここに最初に出て、まあ、これはスクリーンショットですけど、その関数の呼び出し方があって、で詳しい動作の説明が、まあ、大体英語で書いてあって、 で、関数の動作例っていうのが表示されます。で、これがどういうふうにソースコード上に記述されているかっていうと、まあ、後でこのリンク先に見てもらえれば、実際に記述されている様子がわかるんですが、まあ、こういうふうに書かれています。先ほど言ったようにこう、後で説明するか。まあ、マークダウン形式でこの中に書かれているで。マークダウン形式っていうのは何かっていうと、 文章に意味付けをするためのマークアップ言語で、シティメをすごくシンプルにしたものだと思えば OK です。まあ、様々な方言があるんですけども、基本的には一緒で、まあ、ジュリアの方言に関しては、えっ、ー、と、方法を見てもらえればいいかなというふうに思います。カマンマークという標準語を作る動きもあったりします。で、まあ、先ほどの、えー、と Max の、えー、とマークダウン の, あのドックストリーの説明に戻るんですが、えっ、ー、と、このクォート、3つのクォート、トリプルクォートで、 トリプルコードといないか3つのダブルコードで囲まれた部分がマークダウンで、まあ、ここは、この下ですね、この下 の, この枠の外の部分はただのソースコードです。マックスの実装ですね。で、そのドックスリングの最初の行にはこうコードの使い方をこう簡単に書いてで、ここの部分はインデントしてあげます。 で、字の文で、こう関数の使い方を説明して、マークダウンで説明してあげて、で、他の関数を参照してほしいときは、こういうふうにリンクを貼ることができます。これは後でコンパイルされて、HTML だとリンクになります。で、えっ、ー、と、ハッシュで始まる行は、こうタイトルを表していて、えっ、ー、と、Examples っていうタイトルになってるんですけども、ここですね。こうやって強調されている部分。ここがこうタイトルになっています。 で、実際に具体例みたいなものをここに書くことができて、これはこう、バッククオート3つで、こ生まれた部分です。ゃあレプルで、レプルのその内容みたいなのをコピペして、こういうふうに使え、指出すとこういう結果が入ります、みたいなことがここに記述されています。これがこう、ソースコードに書かれているドックストリングの概要です。で、ドックストリング以外にもこう、ドキュメントを書く必要があるという話をさっき説明したんですが、それには、えっ、ー、と、 もちろん、ドックストリングだけではパッケージ全体の指標方法は分かんないので、まあ、その全体の説明法、全体の概要とか、ちょっとリアルというのを記述する必要があるんですが、こうドキュメンター .jl というのを使えば、そのマークダウン形式のドキュメント、もうそのドックストリング以外の場所に置いといた、こう、マークダウン形式のドキュメントっていうものをコンパイルして、HTML とか PDF をマニュアルの、HTML か PDF のパッケージのマニュアルを作ることができます。 その時にド ッ, キュドックストリングもその中に含めることができて、まあ、みんなパッケージの使い方を見るときはその、それを見に行くということですねでジュリアの。で、実はこのジュリアの公式マニュアルもドキュメンター .jl というを使って生成されています。で、GitHub にマニュアルを保出するというときもドキュメンター使えば容易にできます。なので、えっ、ー、と、 まあ、この後ちょっとドキュメンタに使えたものとは簡単に説明しますが、えっ、ー、と、パッケージのドキュメントを生成するときはドキュメンタ .jl を使いましょうという話です。で、自動化ツールの話をしていきます。で、あ、そうだ、い, い、こう。 重要なことは忘れてたんですけども、ドキュメンタェ .jl の設定とかどうすればいいのかっていうのを疑問に思う方がいるかもしれないんですが、実はもうさっきパッケージのテンプレートの生成でもうドックスディレクトリができていて、で、その中で、例えばドックス、えぇ、ー、メイクっていうのがドキュメントのエントリーポイントなんですけども、実はもう設定がされていて、えー、勝手にドキュメンタル .jl を使って、ドキュメントをコンパイルするようになっています。 なので、えー、その pkgtemplates.jl を使って、そのパッケージの品型を先ほど言ったように生成して や, ってやれば、もう、えー、とドキュメンターをどうインストールするかとか、設定、細かいのをどうするかとか、こういうのを書く必要は全くなくて、テンプレートを使って生成してしまったものをそのまま使えばいいということになります。で、続いて自動化ツールの話を少しします。開発を楽にする自動化として、 えー、パッケージ開発で行う、パえー、なんだ、えー、パッケージで行うべきルーチンというものはパッケージ開発はいくつもあります。例えばテストのチェックであったりとか、ドキュメントのコンパイルであったりとか、リリースをする。これはプ リ, リクエストを通じているんですけど、あとは、なんだ、タグをつけるとかっていうことをしする必要があります。これらをすべて全部手動でやるとは大変面倒なので、自動化ツールをインストールして、その開発を楽にしてしまうというのが、これからの話です。 これらを広い意味で CI、Continuous Integration というふうに呼んでいます。GitHub Actions を使えばこれが非常に簡単にできます。GitHub 近世のワ ー, ーワークフロー自動実行サービスで、まあ、テストの実行、ドキュメント生成、リリースというものを簡単に自動化できます。各種のイベント、GitHub 上に起きたイベントに反応して自動で実行されて、例えば GitHub 上でのリポジトリのメインブランチに何か変更を与えると、 それはテストで実行されますと。変更を与えると、自動的に GitHub Actions がテストを実行します。で、プロリクエストが来たら、それを勝手にテストを実行しますとか。あるいは、リリース、タグ付けみたいなのをすると、ドキュメントが生成されるとか、そういったのいうような、こう、イベントに応じて何らかのアクションをするというのは、GitHub Actions を使うと、簡単に記述できます。設定ファイルとしては、repository.github workflows の下に設定ファイルを設置するんです。 こ, とになっていますこのワークフローって言ってるのは、こう、1ファイル。その一連の流れの手続きのことで、まあ、1ファイルに1ワークフローを設定するというふうになっています。まあ、公式マニュアルはこちらを見ていただければいいんですが、ちなみに、こう、先ほど言ったように、こう、P ゲージテンプレートを使うと、実はもうワークフローがいくつも定義されていて、CI の設定までされてるんですね。 CI に設定ファイルもこう、勝手にパッケージテンプレートが生成していて、そのテスト実行であるとか、えー、ドキュメント生成、この部分はドキュメント生成なんですけども、ドキュメント生成とか、そういったものがもう勝手にできるようになっています。なので、基本的にはもう、あとはこれを GitHub にアップロードすれば、勝手にテストが実行されるし、勝手にドキュメントが生成されるようことになっています。 一応、こう、GitHub ワークローの話を簡単に説明する、図解するとこんな感じになっていて、ちょっと時間があんまりな結構長くなっちゃうので、飛ばしますが、まあ、ワークローというのがあって、その中に、ジョブズっていう、いくつかのジョブズがあって、その中にはステップというのがあって、こう、実行される、うまいこと実行されるようになっています。で、例えば、え、PKG テンプレートを使って、そう、あ、もうこれはさっき、ことで説明しちゃいましたけど、 GitHub Actions のテストを自動生成できます。例えばこう、先ほど見せたファイル、GitHub Workflow CI にテスト実行とドキュメント生成がもうあらかじめ定義されていて、このテンプレートを使ってやればもう OK ということですね。そうすると、例えばこれを GitHub に上げて、例えば何らかのソースコードに変更を加えて Git プッシュをすると、これはもう GitHub 上で GitHub Actions が勝手にテストの実行とドキュメント生成をやってくれるということになっているので、もう一回設定すればほとんど忘れちゃっているみたいな感じですね。でパッそれ、PKG テンプレート使っていれば、その設定すらする必要もほとんどないという形になっています。で、えっ、ー、と、これは例えばマイパッケージ、さっきちょっと前に作ったマイパッケージの GitHub 上のスクリーシュットなんですけど、このし 家庭 PKG テンプレートが生成した readme には、こう、ドキュメントとかテストカバレッジとか、そういったものを、テストとかカバレッジとかそういったものをこう、表示するためのリンクが、こう、クリックできるようにリンクになっていて、ここに飛ぶとドキュメントは読めるとか、テストが通ってるかどうかをこう、チェックできるとかっていうふうになっています。で、ここにアクションズとっていうタブがあって、これをクリックすると GitHub Actions の動作が今どうなってるかっていうものを確認できて、これ今クリックした後なんですけど、 例えば、えっ、ー、と、ジョブズ、これ今1個のワークフローを示していて、3つの事例のバージョンでパッケージのテストが走って、ドキュメント生成もされているというふうなる結果がここに表示されています。これはもうパッケージテンプレートの、テンプレートそのまま使っただけでこれが行われるようになっているので、あとはこれをちょっとずつソースコードを追加するとか、テストを書くとか、ドキュメントを書くとか、ちょっとずつ更新していけば、まあ、これを壊さないように動かし続けることができます。 実行された状況ですね。で、これが c i ブ m l という先ほど見せたファイルに定義されているもので、で Git プッシュを行ったので、これが起動されてみますと。で、最後に、えー、あ、これもうテ ス, トのテストの方法とドキュメントのコンパイルの方法はもう分かったので、あとは最後の、一番最後の段階のリリースの話に入るんですが、残っているのはリリース作業とそれに伴うタグ付けですね。 で、これも実はもうかなり自動化できて、いうことはこれから説明します。で、パッケージがいかに仕上がってきたら、そう、いよいよリリースするって段階になるんですけども、リリースっていうのはどういうことかっていうと、ジュリアでは、えっ、ー、と、ジュリアレジストリーズという団体が、団体っていうか、ジュリアのコミュニティがあって、そこにジェネラルというレポジトリがあるんですね。そのジェネラルというレポジトリに、そのあなたのパッケージの情報を 登録すするということがリリースになりますそうすると世界中のみんながそのパッケージを使うことができるようになります。でそのジェネラルで登録の要請をする必要があるんですが、その要請は GitHub 上のプルリクエストを通じて行います。なので、パッケージをこうアップロードするときは、なるべく GitHub を使った方がいいです。で機能追加やバグ修正でバージョンが上がったときも、バージョンを上げたときも、新しいバージョンをリリースするとなったら、ここに登録しプルリクエストを投げて、 新しいパッケージのバージョンを登録します。で、レジストレーターというとタグボットという2つのボットがあって、これは、えっと、このリリース作業を非常に簡潔にしてくれるボットです。で、レジストレーターは、このパッケージを、ま、なんか更新したり、新しいパッケージを作ったとか、更新したとかっていうイベント、ものがあるから、このパッケージをこうジェネラルに登録してくれっていうふうに、レジストレーターに指示すると、もう自動でプ、え、ロ、っと、リクエストを投げて、 登録が勝手に行われまますす作業はどんどん進みますタグボットっていうのは、ジェネラルで登録が完了すると、そのパッケージの情報、パッケージのリリース情報っていうものを自分のパッケージ側に勝手に更新してくれるみたいなことをやってくれます。ちょっと話が複雑なんで、後で具体例で見ていこうと思います。最新リリース側のドキュメント等もタグボットとか、レジストレータータグボット使えば生成されます。 で、まあ、概念図としては、あなたがこうパッケージを開発者で、今、マイパッケージというのを開発しているとしますと。で、レジストレーターというものに、GitHub 上のコメントで、アット GR レジストレーター、レジスターというふうに指示をします。そうすると、レジストレーター、ボットなんですけど、これは発展プルリクエストを、ジェネラルのデポジトリに送って、で、ジェネラルには、そのあなたのパッケージのバージョンが、登録したいバージョンが追加されます。 記録さされれれまますすこれも自動化されてますでそうすると、今度はタグボットが、これはタグボットは GitHub ア, アクションなんですけど、その情報を引っ張ってきて、そのタグのアップデートとリリースノートを勝手に書いてくれます。こんな感じですね。あるバージョン、タグがつきましたと。あるバージョンがリリースされてタグがついて、で、これでクローズされたイシューとか、マージされたブ リ, ックスックスのリストとかが勝手にこう生成されてこう、 リリースノート、簡単なリリースノートになってくれるいうことですね。なので、こう、開発者がやることは、レジストレーターにレジスターしろっていう、こう、指令を1個出すだけで、あとはここからここまで全部、一気化線自動で進みます。これ具体例の、人のレポジトリから勝手に取ってきたんですが、今バージョンを上げ、ドキュメーターというパッケージのバージョンを上げて、まあ、0.27.12 というものにしましたと。それで、こう、 レジストレーターにレジスターしろってい う, こう指示を出すと、レジストレーター起動して、プルリクエストを投げると。レジストレーターに指示すると、勝手にレジストレーターがやってきて、ここにプルリクエストを投げましたっていう風に表示されます。で、そのレジストレーター の, 方のプルリクエストのリンク先を見ると、ここ、こういうプルリクエスト、こうジェネラルの方に投げて、投げられているのがわかるんですけど、 これがもう勝手にマージされるようになっています。数十分とかでマージされます。で、そのタグボットが最終的にそのリリースノートみたいなのをここに書いてくれるようになっているということですね。これはタグボットが書いたものです。こんな感じの流れで、まあ、リリースの部分とタグ付けリリ、リリースノート書くとかそういったタグを作るとか、そういうのも全部、えー、自動化されるので、 まあ、これでハッピーになるっていう話です。えっ、ー、と、まとめます。標準ライブラリの pkg.jl でパッケージ管理を管理しましょうっていうのは、まあ、皆さん多分、次年のパッケージを使ったことがある方はわかるかなというふうに思うんですが、まあ、pkg.jl を使いましょう。パッケージのひな形作成には pkg templates を使います。 で、まあ、PKG テンプレートを使えば、いろいろ、こう、ここまで説明したいろいろな、こう、ボットの設定だったりとか、こう、ソースコードの位置とかテストの、なんかひな形とか、そういうの全部、うん、めちゃめちゃぐちゃぐちゃしたるものを全部自動でやってくれるので、えっ、ー、と、ひな型生成には PKG テンプレートを使うのがベストです。で、テストには、まあ、これはもう PKG テンプレートが勝手に生成するんですけども、テストには標準でテスト .jl 使うと、ドキュメントにはドキュメンター .jl を使うということになります。 GitHub Actions を使ってテストの実行のドキュメント生成を自動化することができます。プッシュをするとか、リポジトリにプッシュするとか、あるいはプルリクエストを送るとか、そういったタイミングで勝手に GitHub Actions が走ってテストを実行してドキュメント生成してみたいな感じを、もうイベントドリブンなのでこっちから指示せずに勝手にやってくれます。で、レジストレーターとタグボットにリリース作業も自動化できて、レジストレーターにこういいタイミングでバージョンアップしたとかってことを指示して、 登録してくれっていうふうにやると、レジストレーターが、そのジェネラルというレポジトリに勝手にプルリクエストを投げて、で、それがちゃんと更新されると、今度はタグボットが自分のレポジトリにタグ付けをして、リリースノットも書いてくれるということになります。えっ、ー、と、全体としては、今日のお話は、えっ、ー、と、こんなところです。まあ、補足もちょっと書いてあるので、もし、興味ある方は読んでください。えー、以上になります。 あ, ありがとうございました、えー。質問やコメントなどありましたらお願いします。ですね、見や す, い読みやすいんですけど、自分にいじることはほとんどないです。なるほど、わかりました。であのなんていうあの、パッケージじゃなくて、データ解析するためにあの、なんかプロジェクトを使うと思うんですけど、はい、その時も同じようなあの パ, ッ、えー、とパッケージで、ね、プロジェクトを使いますか そうです、そうです。プロジェクトなんか、パッケージを作るんじゃなくて、解析のタスクをおっしゃるように、解析のタスクをやると、や、プロジェクトを作るときも、全く同じように、プロジェクト t u m b を作る、のファイルを作って、えっと、そこで、そこにこう、依存パッケージとかを入れてあげると、その解析プロジェクトで、その必要なパッケージ、依存パッケージとして、ここに書かれているものが使えるようになります。全く同じです。ああ。で、あの、すいません。あともう一つありますけその場合は、はい、 えっと、そのデータ解析 の, あのプロジェクトの場合は、えー、例えばいろんなあのコードでいろんな他のジュリ要のパッケージを使ってたら、えーと、そのパッケージマネージャーは自分の何をどれを使っているか監視して、あのそれをなんていう、あの管理しているわけですか。それともあの毎回このパッケージを使いたいので、コードで打っても、あのアードなんとかって打たなきゃいけないですか。<笑> んえー、とちょっとごめんなさい、質問の意味があまりよくわかんないです、はいあの。例えばある、あるプロジェクトでいくつかのパッケージを使ってるとするんじゃないですか。はい、で、はいまああの、コードを更新して一つは使わなくなりました。で、その場合は、はい、あのトモも自動的にあもう使ってないからこれを消しますとか、そういうことになりますかそれは、えー、とチェックはしてないですね。 なるほどあるパッケージをプロジェクトで使わなくなったら、えっ、ー、と、まあ、RM、リムーブっていうコマンドがあって、例えばもうこ の, このプロジェクトでディスタンシーズいらないよとなったら、これを実行してあげると、もう勝手に依存パッケージから消えて、今もうデプスがなくなるってことですね。今デプスがからディスタンシーズ今消したのでなくなりましたっていう感じで、はい、こんな感じで手動で い ら, いらないものはちゃんと自分で消してあげなきゃいけないですあ。なるほど。でも、あの、例えば、他の方と、その、同じような解析 で, かできるようにはなんか。あの、再現するためには、その、プロジェクターともを共有すれば、すぐに環境再構築ができるわけですか、ね。そう、そう、そうなんですけど、プロジェクトトモルでもいいんですけど、もっといいのは、このマニフェストトモルというやつで。このマニフェストトモルの中身をちょっと見てみると、あ、今、ほとんどからだな。ええー、と思いますね。 このマニフェストトムルの方には、もっとこう細かいパッケージのバージョンとかが全部記録されていて、例えば、今、これ今、プロジェクトトムルを見たんですけど、プロジェクトトムルの方は、パッケージのバージョン、パッケージの名前ぐらいしか記録されてないんですけど、マニフェストの方を見ると、もっと細かく、どの情報をインストールする、どのパッケージのどのバージョンをインストールするっていうのは全部記録されているので、もし、共同研究者の方とか、他の人に、 同じ環境、同じパッケージを使ってほしい、全く同じバージョンのパッケージを使ってほしいというときは、プロジェクトトムルと一緒にマニフェストトムルも渡してあげて、うん、この2つのファイルを使うとこう、同じ環境、全く同じパッケージの環境を再現できます、うんん。なるほど。そうですね、なんか Julia はなんかもっともっとそういうあの機能が備えているのは、あの整っているのがいいですね。あの 多分そうですね。まあさっきも言いましたけども、そうですね、Python とか他のやつ、R でもそうなんですけど、あのそれがまた別に付 け, 加 え, られた付け加えられたものなので、ちょっと使い勝手がよくない時もあるわけですね。そ う, そ う, <笑>そ う, 思, そう思ってます。はい。本当に j u l i a は最初の j u l i a が 1.0 出た段階で、非常にパッケージに関してはいろいろな議論があって、まあ、こういう高機能なパッケージマネージャーが最終的についたっていうことになってます。あなるほど。 あえっ、ー、と、はい、自動生成されたその止めでのファイルを、えー、ほベースに、他の人が全く同じ環境を作ろうってなったとき、どういうコマンドを打つんですかね。あ, あはい。えー、っと、例えば今、プロジェクトとマニフェストがあって、うん、この、このディレクトリをそのままごっそりもどっかに持っていく。 ですね。まずは、このプロジェクトを含む、この全部のソースコードとかも含めて。まあ今、この例では今パッケージの話をしていますけど、もちろんパッケージ以外でもよくて、解析ソースコードとかいろいろデータとか入ったディレクトリーを持っていって、で、ジュリアを起動して、えっ、ー、と、インスタンシェートの方がえっと、インスタンシード、ここに、インスタンシェードっていうコマンドは用意されてるんですけど、あ、ごめんなさい。 これかインスタンシーイトっていうのがあって、そのインスタンシーイトは、こう、基本的に、あの、そのパッケージ、ごめんなさい、ちょっと最初から始めますね。そのパッケージ自体というものは、パッケージの依存パッケージとかのパッケージのソースコードというものは、このディレクトリに入ってるんじゃなくて、もっと別のユーザー環境の共有されているところにインストールされているので、で、他の人のところにも、 そのこのディレクトリこのプロジェクトのディレクトリだけ持ってっても、もちろんその必要なパッケージのソースコードはまだないんですね。ただインスタンシエイトを実行してあげると、そのそれら、そのマニフェストとかからこう情報を引っ張ってきて、そのバージョンの必要なものをこう全部インストールしてくれるっていうことになるので、まあ、実際、こう ほ, ほぼ完璧、まあ、完璧と言ってもいいぐらいに、同じ環境が、同じバージョンが再現できるということになってます。j u リ i a のパッケージに関しては同じものがあります。ただなんか そのジュリアのパッケージが別の、例えば Python のパッケージに依存しているとか、そうなるとちょっとそこまではいけないんですけど、ジュリアに関しては全く同じバージョンのパッケージが入ります。なるほど。あ, ありがとうございます。なので、その、そうですね。プロジェクトとマニフェストだけが、まあ、基本的にその環境を再現するのに必要な情報で、それさえあげれば、OK ということです。 えー、とパッケージモードとか、シェルモードとか、いっぱいショートカットがあると思うんですけど、はいえー、と全体的にどのくらいそういうショートカットみたいなのあるんですかあー、えー、どのくらい多い多ですかね、えー、基本的に使うのは、まあ普通のジュリアモードで、ジュリアで起動すると最初にジュリアモードがあって、で閉じ括弧を押すとパッケージモードがあって、これで二つ目ですよね。 で、ハテナを押すとヘルプモードがあって、で、まあ、関数の使い方が調べられる。これで3つあって、で、はい、セミコロンを押すとシェルモードになって、シェルを実のコマンドを実行できる。これで4つ。はい、が、が基本で、他になんかこう、えー、っと、リバースサーチモードとか<笑>あったりして、なんか、えー、例えば、 な感じでこう、なん か, か過去に、ね、調べたものからプレフィックスでサーチするみたいなこともできるものがあったり、プレフィックスじゃないか、パターンマッチか。それは、えー、ボタンとしてはどう映つんですかえー、っと、コントロール R ですかね。コントロール R を押すとこういうのになって、なんか過去の履歴から検索して取っていくることができるっていうのがあります。うん、それが、 ぐらいですかねベースにあるのは。だから、え何個だジュリア、えーと、パッケージ、ヘルプ、シェル、リバッーサーチ。5個ですかね、まあ、ぐらいが、ジュリアの標準になるのはそれだけっていう感じです。ミュートしかなければ。で、外部パッケージとしてないこともないのは、例えば、rcall.jl とか使うと、 まあ、レプルが R になるっていうのがあって、なんかどっかに例があるかわかんないですけど、なんか、なん、なんのキーだったかな。えっ、ー、と、ダラーかな。ダラーかなんかを押すと、レプルが変わって、R のコードが打てるようになるっていう、まか不思議なものがあって、それがサードパッケージとしてありますけど、まあ、これはサードパッケージなんで別に必須っていうわけではない。結構いいタイミングで、 でで出せた感じですねまあそうですね。まあ 1.0 を待ったっていうのもあるんですけど。うん、結構古い本もジュディアあると思うんですけど、はい、結こもう内容が古くなっちゃって、はい、読まない方がいい場合もあると思うんですけど。はい、じ, ゃじゃあ結構基本的な部分、それとその本で習得すれば、できるそうですね。 基本的なことは全然変わってなくて、まあ、今の目で見ればもうちょっと別のツール使った方がいいかなっていうのもあるかな。いや、嫌な、今のところないかかなりベーシックなことしか話が書いてないので、これで、そうですね、ツールの選択とかも今、ね、今こうもう古くてだめだなみたいなのは全然ないかなといううに思います。はい。そんなところです。 パッケージ生成の話をちょっと本で書いたんですけど、これでは、ここでは PKG テンプレート使ってないので、そこぐらいですかね。ああ。でも今日の、えー、とトークは。そうですね、えー。交換する感じで内容になってるかなというふうに思います。僕もそれ読んですごいわかりやすかったんですけど。ありがとうございます。えっと まあ、とはいえ、その、ジュディアの、あの、達人のコードを読むと、なんて言うんですかね。より短く、抽象的にみんな書くじゃないですか。まあ、はいはいはい。その、一から始めるの本とそのレベルとの間に結構、 隔たりがあるような感じもしてるんですけど、その次のレベルにまで行くにはどういうことですかね次のレベルですか。開発者になって、こうみんなからいろいろ言われて、鍛えられて、そういうふうになっていくん そ, そうですね、人からのフィードバックっていうのはやっぱり重要かなというふうに思っていて、え、そんな書き方できるんだとか、ジュリアさん始めた頃とかを結構。 これってこれでいいんだみたいな、なんか書き方っていろいろあった、あった、あって。で、なんか、そういうの指摘されてくると、だんだんもしかしたらこういうのがあるかもしれないのだ自分でわかるようになってきて、自分でチェックできるようになってくるんですけど、まあ、や、や、なんかこう、ジュリアに習熟していくには、やっぱりオープンソース活動に積極的に参加して、こう、ジュリアの本体もそうですけど、ジュリアの本体にこう、ハッチを投げてみるとか。はいはい。 実際ソフトコードをいじってみると、こう、ちょっとした変更ですごい壊れたりするんですけど、それからこう学ぶことは結構多くて、うん。これダメなんだ、みたいなのは。このコード無駄じゃねえと思って消すと全然動かなくなったり、この書き方はこの書き方に変えた方がいいんじゃねえとかと思って変えるとまた動かなくなったり、そういうところから結構学ぶことって多くて、なんか実際の生の動いているコードを、結構ハイレベルな人が書いた動いているコードを、こう、ちょっといじってみると、 あ、これでいい、この書き方がベストなんだとか、この書き方でいいんだみたいなのは結構学べるかなというふうには思っていて、それのためにはやっぱりオープンソースのソフトウェアパッケージとか、ユリア本体とかにコードを書いて送ってみて、でフィードバックもらうみたいな。まあ、もちろん、こう、向こうも、まあ、あ教えて、なんかただで教えてくれるわけ、教え、ただでっていうか、なんかこう、教えてもらうという態度であんまり人なんで、こう、 俺のコードはスケだターみたいな感じで持っていかないとダメ で, <笑>で。そうすると、こう、お互い、こう、いろいろ得るものがあるかなと思って、向こうも新しい機能が得られれば嬉しいかもしれないし、でこっちもなんかフィードバックが得られれば、あ、これは良くないんだなとか、あ、こっちの方がいいんだなとかっていうことが、お互いウィンウィンっていうか、お互い得るものがあるかなと思うんで、うん。もうそれなりに頑張って、ソースコードをいじってみるといいかなというふうには思います。 あと、なんか達人の人のコードは速いですよね、あの、計算速度が。ああ、そうですね。なんか初心者が書いてもまあ、それなりに速いとは思うんですけど、なんか結構達人の人がそれに手を加えて、簡単に10倍速くなったりとかいう話も僕は気がするんですけど。はい。はいなんか そうですね。ちょっと、あの、質問 し, しすぎな感じなんですけど。<笑>いやいやなんか、ジュリアの行動をいかに早くするかみたいな、ティッ プ, ィップス集みたいな、があればなんか、まあ、次回でもいいので、なんかこ、また今度、あの、トークとかで、紹介していただきたいなと思いました。<笑>そうですね。ちょっと、パッとここで答えるには結構な、いろいろ話がある<笑>がま、まあ。広い範囲の話でなと思うんで。 かりましたね、なんかここを押さえておくと結構行動は速くなるみたいな話がジュリアは結構あると思うんですけど、はい、まあ多分 言, 言語が自動的に速くするにしてもそういう話はやっぱり意識しないといけないんですよねそうですね、まあ、ジュリアのいいところはこう こ, こ, これも遅いなみたいなコードでもちゃんと 動くっていうま。まず動かすのが一番、やっぱりプログラミングで一番重要なので、まず動く段階に至るまでが結構スッといくので、そこが非常に気持ちよくて、そこからあとは、まあ、早くしていけばいいみたいな感じになるんですけど、うーん、そうですね。何の話をしたんだっけ。<笑>まあ、あなんかそうう、そういう、なんか細かい気をつける点も言語側で全部サポート ししてくれたたりなないかなとかと一時期思ったんですけどあーまあ こ, これ今後どんどんこう今ジュリアのコンパイラー非常に賢くなっていって今こう日本人の門脇さんっていう人がジュリアラボズっていうところに入ってコンパイラーにかなり手を入れているんですけど、うん、それが結構こ今後のジュリア 1.81.9 とかで入ってくるはずなので そうすると、こう、今まで遅かった、このコード書き方が良くないよねっていう、バッドプラクティスみたいなのが、その新しい変更で、こう、なくなるとか、あるいは、今までこう、どうしようもなく、これぐらいの速度が時間かかったよね、みたいなコードも、今、こう、結構、ケノフィッシャーって人が結構手を入れてて、かなり早くなったりするので、まあ、待ってるだけでも結構早くなると、そのジュリアの嬉しいところですかね。シードかシスーースとかで、 もうもちろん早いんですけど、待ってても多分早くはなんなくて。<笑>うんまあ、Python とかあるとかもそうですけど、Julia、うん、のいいところは、まあおお、ほっといても早くなる。<笑>うん、バイオエディージョン 0.2 チャーってなるんで 5% 早くなるとね、普通にありますし、まあ、もちろんこう、いろいろテクニックを知っていれば、なんとかもっとそのギャップ、ギャップを見えることもできるんですけど、 Mm -hmm. はい。